春日部市より来ていただきました昭和ソーランきらりの皆さんですどうぞ己を磨け輝けキラリ今年結成20周年を迎える昭和ソーランきらりです初心を忘れずこれからも笑顔はじける元気いっぱいの演技をお届けします よし。 よー 映画<笑>の皆様ありがとうございます。キラリの皆様でした。